皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年6月23日、第25回バトルグランプリ個人戦が開催されています。先日の超 DQ10TV で、今回から海賊でも参加できるようになったと言っていた気がするので、早速海賊で行ってみましょう。通路に大砲を置いたりするの楽しみですね。 でも、大砲設置持続時間が短かったり、当たり判定が狭かったり、そもそもダメージが少なかったりするんでしょうか。とか考えていたら受付係から参加を拒否られました。おかしいですね。ひょっとしなくても、海賊で参加できるのはバージョン 6.2 からってことでしたかね。完全に頭の中の情報が整理できていませんね。<音楽>というわけで、気を取り直して1試合戦ってきました。 なんとか無事に勝つことができまして、身代わりのコインまでの報酬をゲットしました。もらえる報酬的には、今回もこれでもう十分なのではないでしょうか。大富豪は上位1000人まででしたが、コロシアムは上位200人までなのがしんどいですね。最近まで大富豪の上位200人がどういう戦いをしていたかを見ていたので、それを目指すのはやはりしんどいです。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。